幼稚園にお兄ちゃんがやってまいりましたさあどこから探しましょうか一人目いましたね随分と試させていただきました ドーンのおかげですぐに上司がたまりました誰か小屋の中にいましたね見えてましたよ 間に合わず一旦戻りますか次はあのおじいさんですね なんか上から降ってきましたねいただきます。 きに蹴りましょうワンパン中に間に合いました耐久諦めましたね もう吸えないのに吸っちゃいます。 とイタチが刺さってますね。見つけましたよ。 当たっちゃいました。 やっと追いつきましたよいないですね 治療ミスですかねまだいましたね今回はそこに窓ないですよ 誰か横切りましたあと一人探しますかおお、あの周辺ですねあそれはバレます あとはハッチ下品師の人探しましょういましたねワンパンで倒せれば強いですねー